フラッシュワンディフォーヤンピピです。ご視聴いただきありがとうございます。では、フラッシュワンディフォー始めていきたいと思います。ほらよいしょ。こうやったっけでは、参ります。リンゴ取ってよ。よいしょ。よいしょ。リンゴよし。なんじゃこやなんじゃこやまた新たな。よっどういいんじゃない よしチェックポイントほらーあっあなんじゃこれだハンマー危な い, いよいーよっなーぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐ る, ぐ る, ぐ る, ぐるあお落ちたんかいよっよいしょハンマーよっよっいくでーよいしょ リンゴリンゴこっちんどん何じゃこやえなんとかえって書いてあるよいしょいいよーあっやめてやめてよいあバグダン騙されへんでよいしょふうえっあやったおいこれ揺れるこれきらいあーおうさあいきます やめてのパンチよっよいしょく る, るく る, る落ちへん で, でスライディング よ, よっよっほらよいしょ格段は戦かへんそりゃよっ揺れるの嫌いよっとチェックポイント もう爆弾は叩かへん。おら、いよよでかっ、ノーよっ、よいしょ、あゆうれーっと、おう、おうぅ、チェックポイント、行きつく暇もない。よし、ブロック、スライディング、ウ、え、ィー、また、まんまや、よし 何じゃこやいやー、追ってけよーと、セーフ、おっ、おっ、もう入ってクやなえ。どこに連れてくんボーナスステージ。よし、よし、いけへん。よっ、な、なんか書いてある。あ、見損ねた。で、どうやってえよっ、みゃー、超えれへんで。 いい加速つけてドンあかんいいよいっしょもっとボーナスステージちゃうやんえらいこっちゃ変な話出したにょうっよっよっな超えれへんやんよっよっ な, なんやこれ罰ゲームをどうしようかなえー、い, いよっ どウッドブーンあ、もう落ちるよ戻ってきたよいと落ちる電線さかけるーよしいけどいいんじゃないよしうリンゴはもらうよチェックポイントあなんだまたこれ これ、無理じゃねえいーよいあーいっと届きません落ち着いてはあ、ははしてくるいくぞいーよいえっとまさかー無限ループになってきたぞいくぞ。いよいっとほーらねー やばいクリアできんのゃん行くぞ落ち着けいいよし今いいよしのああもう腕いよいともだめ。真剣いつも真剣やけどいい無理落ち着けよいしょいけるんじゃねいいよいしょいけるんじゃねおっつやっと と言った。やべ。なんか変なの。でもちょっと可愛いね。めっちゃ可愛い。落ちるんかいまた。お決まりじゃー。何怒るんや今度。でけわ。出来。出来な。可愛 い, いな。フラッシュ可愛 い, いな。 もう好きやよ君の表情けど逃げるーやばいやばいもう追いかけらんのいややばいって怖いっておっとーよいしょいいんじゃねよいしょよいしょいけるんじゃねこれよいーいったいったおいえーいまだ来るんかーいくライリ おらピンコーおらあ、いいよおらあ、は は, はするやばいよしどうあぶねよいしょいけるんじゃねしな、あの、いけるんじゃねゲームオーバーしなくていけるんじゃねフライディンでかい手うま、いけるんじゃねどーりゃ うぅああクリアおだ、難しいステージクリアしましたえー、クラッシュバンディ 4! すごく、まあ、やっててすごく面白いですね。ブラッシュの表情も可愛いです。ご視聴いただきありがとうございました次回もお待ちしておりますヤンピピでした